の6代目です。今日はですね、えー、佐賀は台風となってます、えー。朝起きたらすごい風になってるんだろうと思って、目が覚めたところ、見事な無風状態。まるで台風の目の中にでもいるのかと思うぐらいでしたが、台風の目自体はだいぶ下の方に、南の方にあります。えー、まだですね、真南ぐらいにあると思うので、まだ吹き返しがあるとは思いますが、今のところ、 大丈夫です。こういう肩すかし、これが大事なんですね。肩すかしで終わってくれることが安心です。準備はちゃんとしてました。これで無事に去ってくれればなと思います。まあ、他のところは各地なんかいろいろ合ってるみたいで、両手話では喜べませんけど、なんとか今のところは大丈夫です。まあ、台風の予定でしたので、えー、今日は店から出ませんけど、やることが。